続いてのチームは愛知県小牧市よりおこしのかけらの皆さんです。小牧市を中心に活動しています。かけらと申します。人数は少ないですが楽しくかっこよく綺麗に心を込めて踊ります。よろしくお願いします。それでは踊っていただきましょう。かけらの皆さんです。どうぞ。ありがとうございます。小牧から来ましたかけらと申します。 えー、学生さんに、ね、囲まれた、ね、私たち少人数なんですけど皆さんの応援で頑張って踊りますのでよろしくお願いします、えー、これはですね今日踊る曲はですね、えー、初心に戻ってということで一番最初に私たちが作った「疾風ラ舞ブ」という曲を踊らさせていただきますでは準備 OK ですかそれではいきます疾風ラ舞構え